<笑>お二人は最近一仕事終えた後のご褒美は何かかししましたか私たちもさイベントは飛べど正直全然仕事別にあるので疲れてます。<笑><笑>何か買う買うなやっぱやっぱお風呂にいつもなんだろう匂いのしないなんかちょっとババースっていうさなんか。 やつ探してバースってやつをね、うん、入れてのこのコリとかが治る系のなんだろう多分活性なんとかみたいな感じで多分シュワシュワしてるやつこれはねマジ女子に人気で完売とか結構してるお店多いんでバースをあの昔プレゼントでいただいてそれをすごい大事に使ってるんですけどそれを入れてたりするんだけどまあ本当に使えた時はちょっとクリーミーなのが出る乳液剤にしてるなんかそクリーミーだから体も保湿されるし、うん 手抜き。あそれよそれすごい人気よ中性重炭酸入浴 剤, 中性重炭酸入浴剤なんか怖そうだけど、えー、すごいいいよ必か<笑><笑><笑>なんかクリームだし匂いもいいしそこで少女漫画を Kindle で読むのが私福、ね、ああなるほどお風呂で<笑>そうハーンってなってるそう今は Netflix のオリジナルの韓国ドラマ見てハーンってなってるそれが幸せ<笑> 恋愛能になることが幸せ<笑>、えー、マリア何して疲れた体を癒してるえー、何してるかなでもそのコストコで買ったそのお寿司は三文寿司の詰め合わせね最近そんなね私特にあ今日は頑張ったなご褒美とかあんまりやらなくて、うんうん、夜のルーティーンは決まってるから、うんうん なんか乱れるのが嫌だから、うんうんまあ、いつも普通にやっちゃうけどたまにちょっとそのおっきいお寿司とか食べきれないんじゃないみたいなやつとかをいやいやマリアに食べきれないな っ,、ね、って食べるのが、うん、私はそれはご褒美としてあなんか食べるかも。あ、食べる。いつも食べないものを食べるっていうのがご褒美あーなるほど、ね、でしたねやっぱご飯食べると元気になるからねそう だからみんなこう海鮮どんどん二倍にしてるんだよねどんどん<笑>美味しいよねねえ お, お寿司、ね、食べるのはねご褒美ですねはいということでしたねありがとうございましたそうた感想私たちに質問したいことなどもあってます宛先はおざなり a t m a r k j o q r ドットネットです としては「そんなつもりないけど」